なんかねちょっと右にポンポン行ってたの。ああはいはいはいはいはいはい。見てもらいたいなって思って。了解です了解です分、うん、かりました。でえっ、ー、とさっきちょっとあの言ってたあのアプローチ、はいはいはい、あの僕個人的にはなんですけどあのなんかその足閉じて。 ちょっとこうなんか斜めにして打つてハンドファーストになると思うんですけどあれ練習してないと多分結局シャンクととかしちゃうと思う思んですよだからあんまり練習量がない方とかちょっと苦手な方は普通のスタンスでもいいんじゃないかなと思うそう思っててまあこれをきっかけにちょっと森ちゃん聞いてみようと思ってああなるほど全然まっすぐ向いてもらうことは問題なくてあのじゃあなんでオープンスタンスにするかっていうところ が多多分理解されてない方多い方と思うそうそう多分ねプ ロ, プロとかみんなやってるじゃん<笑>あれかっこいいじゃんなんかやってる感あってなんかでも練習しないんでそれやっちゃうと結構事故かなって、はい、でも僕はまあ練習しないタイプだから、はいはいはい、めっちゃ事故るんですよあれ本番出ると<笑> グ, リーングリーンでピッから遠くなっちゃうみたいな<笑>そうだから多分ああのまあ、やるならやるで理由とかちゃんとしたこう打ち方とか教えてもらった方がいいのかなと思って、はい、あまあ一回ちょっと見てもらってはい。はい わかりますおします<笑>お願いします。お願いします。お願いします。オープンスタンスにする理由のま説明から、はい、行きたいんですけど、これはここで口頭で話してもいいんですか？うん、オッケーでまっすぐに構えてもらうので全然オッケーです。ただ、オープンスタンスにした方が理由。いい理由としては距離が出にくくなる。 いいうとととこななんですへですすオープンスタンススタににると、はい、ちょっと体が目標方向に向くわけじゃないですか、はい、だから上げていく時に要は左向いた状態で右に上げていくのとまっすぐした状態から右に上げていくのと後者の体回しやすくなるんで、はい、なんでアプローチって距離出したくないじゃないですか 飛, び飛んじゃいけないところですよね場面としては、はいで。それを防止するのにオープンスタンスにしてるっていう感じ。 だから切り替えの時期としてはまっすぐ構えてもらってもいいんですけどまっすぐ構えてなんかこう飛びすぎるのが怖く感じてきちゃったとかなんか怖いなと思った時はオープンサービスしてもらった方がいいかなっていう特にアプローチってあ飛びすぎると思うと緩む方も多いんでフォローが出てない方がすごく多いんですよ<笑>逆にませんアプローチとかする時にこうバチンって体だけ向こう向いてヘッドをここに置いてきぼりーみたいなでプロの方とかってみんな振り切るじゃないですかアプローチでも、はい ちゃんと目標方向に向にいてあげる、はい、これができない方がすごく多いのでその原因としてはそれを防止するのにオープンスタンスにするとちょっと目標方向を向くから自然と打ち終わった後が大きくなりやすいんですと振り抜きやすいとかっていうのになってくるんで、まあ、最初はスクエアに構えてもらってもいいんですけどちょっと距離でできちゃうと か, なんか飛ぶのが怖くなり始めたなっていう時にオープンスタンスに切り替えてもらうといいかな っていいいううう感じですそういう使い分けなんですねやっぱりれから絶対オープンしなくちゃいけないってだけじゃなくて、はい、そういう理由があってオープンサービスしてますよってことだけ頭に入れておいてもらえるといいかなっていう感じ、うんうん、なるほどじゃあちょっとグリーン周りのじゃあアプローチで森ちゃんのあれでちょっとスタンスとか教えてもらってあ了解です了解です、うん、じゃあちょっとあサンドウェッジにじゃあ持ち帰ってもらってはいどっちかよくわからない人いうのは、はい、どっちから入ればいいんですかスクエアから入っっちゃて大丈夫です そ う, そ う, そうですそうで足閉じるっていうよりかは拳、はい、1個分あ上げといてもらいたいかなっていう感じそうそうそうそうそうそそうそうそうそう で, で体重をと左の方に多くかけといてもらいたい8人ぐらいでえーはい。<笑>これボールの位置って真ん中でいいんですか えー、とーちょっとランニングってこう転がしたいアプローチのときは真ん中ぐらいでいいですし、はい、ちょっとボールをふわっとしてあげたいときはちょっと左より左足かかと内側のインチぐらいそうそうそう右に置いてあって右側でさばこうとした、うんゃうのでもいい<笑><笑>この、はい、さっきの82っていう体重は、はいはいはい、フラットなところがこう軽さゃ。 基本的には左足軸でずっと行っていく感じです左足 前, 前の方に重心持ってそうですそうですそうですそうですその割合を変えないで打ってあげるんですかへえ<笑>これ大体距離はどのぐらいを目標に打ったらいいんですかね大体グリーン周りになるんで20ヤードか10ヤードとかなんかここだと ど, どの辺ってこう言った方が多分見えちゃんわかりやすいんじゃないかな葉っっ落ちちにあ、あわわかかりりまますすょっとピンってこうははい、い、うん、そうあ の, あの辺、はい 8人で、そ, う8人でその割合を変えないいあれか、オレンジねそそそそそそそそうそうそうそう、はい、そうそうそうそうで、左に体重で、はい、そうその重変えなな<笑>なんならちょっと極端に行きますよ。 ちょっとまだ右に体重残っちゃうんでちょっと感覚をむちょっといつも通り構えてもらはいそうそ う, そうで左足の前にちょっとボールを置いてこのまま構えてもらっていいですかオッケーそのまま右足を右足を下げてもらってちょっとこっち下げてそのまま上からストンって倒してもらっそうその状態で打ってもらいます、ね、でつま先こうやって折らないで上からストンそうその状態でちょっと5球ぐらい打っていく そうそうそのぐらいほん左に残ってないといけないですかね打ち終わった後もう一<笑>もう感覚としてもほぼ左足ね本当ですねそうそうそうそうちょっと前から取ってもらいたいえいつも打つのとこれで打つのとこの軸このニューサーのこのスイング軸っていうのが傾く傾かないっていうのが変わるんでちょっといつも通り一回二球ぐらい打ってもらっての今の一周に打ってもらいいんで、はい そうそうそうそうそうそう。ちょっと右にこう残っちゃう。うん。ってますそうそうそうそうそう。で、今ね、ちょっと片足で打つ、近ちょっとしてもらって。はい。まあ、片足じゃ動きようがないからね。動いたら倒れちゃうしね。そうそうそうそうそうそう。 ヘッドの入りも変わってくるダフら な, くなってくるし。本当ですねそうで右にいくがそれですからね多分前回ラウンドで右に行っちゃう私もこの軸自体が打つ時に右にこうやって傾いちゃうからフェースが右向いちゃうプラスちょっとこう下からガンと入りやすくなるちょっとダフりやすくなったりとか<笑>ひどいとシャンクになっちゃう、うん、かつボールの位置が右側に置いてるからヘッドが帰る余地がないってことで、ね、そうですそうで す, そうで す, そうです 左足だけにするんですけど打ち終わったらカメラう<笑> フラつかないにちょっと左足作っていくのもテーマかなと思ってそれは右に戻っちゃうってことはやっぱ今普通に打っても右足軸で打つ癖がまだあるのでふらつくってことはそのスイングのスピードに耐えられる左足がまだ出来上がってないってことなんでちょっと今後のテーマとして1個それを作っていきたいなっていう感じね<笑>それぐらい左足に最後ちゃんと体重が乗っかってるように使っているようにっていう体幹の練習なんで、うんはい、普通に打ってもらって大丈夫です。はい 右に転がって右に転がる。そうそうそうそうそう。ここに向くとちゃった。向く。そうそうそうそう。うん、それちょっと。寄ってるじゃん。すごい。うん。ラウンドちょっと頑張っていきましょう。うん、はい。わかりました。す。<笑>以上になります。はい。ありがとうございます。じゃあこの後あのラウンドレッスンでみっちり教えてもらうって感じで。はいはい<笑> お願いしますはい、はい、ありがとうございましたありがとうございます